今日は宇賀店長の打たせコテを紹介するぜ。まずはこのコテを見てくれ。鬼だ。このコテには鬼がいるぞ。いつも使ってるコテの上に巻くだけで、衝撃吸収力が3倍になるぜ。これを使い出してから手首の痛みや内出血とはおさらまだ。これつけてると絶対痛くないから思いっきり打ってこい。そういうと、スパーンといつもより鋭い打ちができるんだぜ。でも本当はちょっとだけ使うのが恥ずかしいんだよね。